はい、それではあの今日、ここからですね今日の授業に入りたいと思います。えー、とまずあの前回のまとめですけれども、あの前回はあのコンピューターの基本構成について説明しまして、で実際に内部の紹介を行いました。えー、それから、主記憶装置、メモリの配置や容量についてですね補足説明を行いました、えーと。メモリ容量の単位について説明しまして、それから、まあ、バイトとバードの概念についてあの紹介をしました。で今日は 計算機上で の, その数値と数式の表現という話に進みたいと思います。テキストを持っている人は12ページからです、ね、参考、参照してください。まず、第 2.1 説の数値の表現というところから話をしていきたいと思います。 でこの話はですね、テキストにありますように、まずあのビットやバイトやあのワードの概念というのが出てきますけれども、これらはあの前回の授業であの説明しましたのであの、まあ、忘れた人は適宜復習をしておいてください。で今後はですね、1ワードを n ビットとして話をあの進めていきます。であのここからはですね、そのまあ、数の加減上場、 などをどうやって行うかというのを考えていきますけれども、この数の加減上場の演算の基本演算をですね、このワード単位で考えることにします。まあ、考えるというのはどういうことを指すかというのは、これからまた授業の進みに従って具体的に説明していきます。で、その数値とデータのですね、表現の細かいやり方については、あの特別、特に説明がない限りは言及しませんけれども、 要は、われわれが扱う数値とそれからそれの計算機上でのデータとしての表現というのは1対1対応があるということだけあの押さえておいてください。そこでまず 2.2.1 項でえと数整数の表記え特にここではその2の歩数というの概念についてえ紹介していきたいと思います。 で、その整数の表記なんですけれども、まあ、現在はですね、ほとんどすべての計算機では、この二進法で数を表しております。現在はと書いてあるのは、実は、過去には二進法以外のですねあの、表記を行っていた計算機もあったんですね。まあ、そこは詳しく触れませんけれども、まあ、現在は多分すべての計算機で二進数で数を表していると思います。でここから先では、その1ワードをですね、32ビットとして、 話を進めます、まあ、この32というのが、えーまあ、あの最近近年の計算機ではよく使われている1ワードのビット数ですので、まあ、ここでもその1ワード32ビットとして話を進めます。でまず挙、えー、げるのが符号な姿勢数の表現です。でここにありますのはあのーまあ、箱の形をしているのはこれメモリーですね。でとこの一つ一つの箱にこう1ビットずつこう入っていきまして で一応番号をつけて、この一番右側が B の0という箱、それから一番左側が B の31という箱というふうに名前をつけまして、この箱で、箱、まあ、メモリで32ビットの二進数を扱うということにしますで。これが表す数をですね、整数 V というふうに表しますけれどもで、この BJ、各箱 BJ には0か1の値が入るということで、これはあの、 10進数と同じようにですね、10、え、進、ー、数だと1の位、10の位、100の位っていうふうに桁を取りますけれども、2進数だとこれが、あの奇数が 2, の2になって2のべき乗になるわけですね。だから1の位、2の位、4の位、8の位という形であの、まあ、位取りをすると。そうしますと、ここにありますように、えー、と V というのが、その BJ×2 の J 乗の和ですね。こういう形で、我々の 使っている整数と、それから、その計算機上での二進数での表現というのを対応づけます。まず、こういう対応の仕方ですね。十進数の書き方とほぼ似ている、ほぼ同じことをやっているということで、まず注意してください。ということで、まあ、符号なし整数の例をとってみますと、まあ、例えば、十進数の0は二進数でも0ですし、 十進数の1は二進数でも1なんですけれど、十進数の2になりますと、これが二進数だと 1,0 という表現になりまして、最後に、この符号の付き方ですね、表される一番大きい数というのは、二進数ですと、この32桁全部1が入った値なんですが、これは十進数では2の32乗マイナス1を表すという形になります。まず、この符号を 符号っていうのはプラスマイナ、ね、スマインスと符号なしの整数っていうのが一番基本的な表現になるので押さえておいてください。で次にその符号のついた整数というのを扱います。まあそうですねあの我々日常を扱う整数だとあの符号があなしだけどと結構あの不便な面もあります。例えばあのお金の計算をしようと思うときに 収入はプラスで支出はマイナスでっていうふうに書いていって最終的に残高を出すとかっていうことになりますからそうすると計算機でも負の整数を扱いたいというまあ要求はかなりあ る, はずですあるわけですね。そこでどうするかというとこの先ほどの符号なし整数にこの符号の情報を加えます。でこの符号の情報を一番左側のこの B の31のビットを使って表すというわけです。 でその符号の情報をどうやって表すかっていうのをこれから紹介したいと思います。えー、とまず一つあこれですねこれをすみませんこれを符号ビットというふうに言います。でこ の, あの符号付き整数の表現ですけれども一つはその符号ビットによる表現がありましてもう一つは2の歩数というのを使った表現というのがありますのでこれを順番に紹介していきます。 えー、とまず一つはですね、えー、と符号ビットと符号な指定数の組み合わせという表現ですね。で、うんとこれはそのこの B の31のビットをですね、あの符号の政府、まあ、というふうに表して、つまりこの B の31が1であれば、負の数であると、0であれば、正の数であるという形で表すというやり方です。 で, えー、とで、そうするとあの、この、あと残りのですね、えーと、B0 から B の30っていうのは普通にあの符号なしの整数として扱います。で、このようにしますと、一応この与えられた、あ表す数を V としたときに、この V っていうのが、えー、符号ビットで政府を、政府を表してそれをかけると。で、あと残りはその符号なしの、えー、31ビットの整数を使って表すと。 という形でこう表されることになります、えー、そうすると0の符号っていうのはどっちなんだっていう問題が多分出てきますので一応まあこれはどちらに定義してもいいんですけれども一応0の時はあの符号はプラスにするというルールを加えておきます。でこのようにその符号ビットと符号な指定数をであの符の数を表した場合ですね、えーと 十進数の負の数に対して二進数というのはこのような形で表されます例えばマイナス1ですと二進数の1に符号ビットが1になっている感じですねあとは同じように、えー、と例えば二進数マイナス4ですとこのマイナス4に符号ビットの1が立っているという形で表されることになりますでこの符号ビット 等々と符号な指定数の組で表す長所としましては、符号 の, の反転が容易であるということですね。ですから、例えばプラスの数をマイナスの数にしたければ、この符号、えー、ビットの0を1に、あるいは1を0にすれば、あっという間に終わるということなんですね。一方で、短所としては、負、えー、の数の加算がやや面倒であるということで、えー、例えばその、そうですね、マイナス4を別な数に加えようとしたときには、 これはそのまま足すわけにはいかないので減算の処理が必要になるというものです。以上がこの符号ビットと符号な指定数の表現です。で次にもう一つの2の歩数を使った表現について説明します。でまずうんとこれですね。手順 この2の歩数を表す手順をちょっと紹介しますと、まあ、M という整数が与えられたときに、マイナス M を表す手順というのは次のように行います。えっと、1つ目は、この M のビットをすべて反転すると。で、えっと、2つ目は、それで1を加えるという形でして、でこれでどうのようにして、その、えっと、負の数を表しているかというと、実はこの、 31ビット目 B の31っていうのがですねマイナス2の31乗って非常に小さい数を割り当てておくんですねでそれとあとその、まあ、B の0から B の30までの31ビット分はあの、まあ、正の二進数と、まあ、こういう数の表現をしますではちょっと具体的にですねあのな例をですねちょっと見てみましょう ここでは、1ワードを5ビットとして、マイナス9という数を表すということを考えます。1ワード5ビットのうち、数値は4ビット分、それから符号は1ビットということで、マイナス9という数を表す手順をちょっと見てみましょう。まず、このメモリにですね、まず9という数、負にする前の9という数を入れます。そうすると、 9の二進数は1001ですので、まあこういう形でこう入っていきます。で、次のステップで、このビットを全部反転させます。反転というのは、1だったものを0に、0だったものを1にするということですね。そうすると、えっ、ー、と、9が当たれた段階で、このメモリの表現というのは01001だったので、これビットを反転させると、これが10110になります。で、最後に、えー、この 値にです、ね、1を加えるんですねそうすると10111、えー、と, となりますけれども、えー、これが実はそのこの2の歩数による、えー、とマイナス9の表現ということになりますじゃあなんでこれがあのマイナス9を表しているのかということなんですけれども、えー、とこのカッコ1番ですねもともとの9はこれだったんですねこのカッコ1の表現とカッコ3の表現 これ、加えてみたらどうなるでしょうか。えー、とまず1の位、1と1を加えて、えーと、0になって1繰り上がるわけですね。で、えー、と2の位が、えー、と1繰り上がって、0と1を足すので、またこれも0になって1繰り上がると。で、3の位、4の位も、えー、と1繰り上がって、0と1を加えて、やはり0になって1繰り上がると。で、8の位も、えー、と1と、 1繰り上がったのに1を加えて0を加えるのでやはり、えー、とこう0になって1繰り上がると。で符号の部分もビットもですね、えー、と1繰り上がったのに1を加えて0になるということでその、まあ、ここ最後の符号の部分でこの1を繰り上がるっていう部分を無視するとこの1番のメモリの表現と3番のメモリの表現あの加えると0になるっていうことに成り立って0になると等しくなるということに注意してください。 ということで、えー、と皆さん、あのー、えっ、ー、と、関の理論をやったときに、その、加方の逆減っていうのをどう定義したかってのを思い出すと、その、例えば B が A の逆減であるとは、A と加えて0になる減だっていうふうに、そういうなり方しますよね。だから、この2の歩数っていうのは、ちょうどその元の数の加方の逆減になってるってことが、こう、確かめられるわけです。で、ということに注意してください。 あともう一つ注意していただきたいのは、あの、これ、えっ、ー、と、今、この9とマイナス9を加えて0になりましたけれども、この時に、あの、符号のビットから1あの繰り上がりましたけど、この繰り上がった、符号のビットから1繰り上がった数は無視するということにも注意してください。で、一応この2の歩数というのが今、あの、整数、符の整数を表す、えー、表現の仕方でよく用いられておりますので、えー、っとこの機会に覚えておいてください。 ここまでよろしいでしょうか。